は三重県にいたんですけど、大急ぎ飛行機で飛んできまして、えー、今、新千歳空港に来ていんですけど、札幌にね、ぜひとも見に行きたい犬の焼き芋屋さんがあるとうで、あの視聴者の方からもいっぱい行ってくださいってあのリクエストが来ており、私もあこれも行きたいなと思うで、素晴らしいところだったのでした。はい、空港からだったのに、新札幌で降りてタクシーで行くのが一番近いみたいですけど。はいはい 雪が降ってます、当たり前ですが寒い、いただ気温は0度です。言うほど寒くありません。新札幌駅に到着。寒そうに見えますね、随分。地下鉄と路線バスを乗り継ぎます。いや、久々にこんな重きし雪みたいなとこに来ましたけども。おあったあった。そして、先客もいるな。 来ましたよ、これです。もうお客様に次から来る、次から次へと来るんですが、犬の焼き芋屋さんと書いてあります。いろんな国の言葉で書いてあって、えタイの国の言葉とかですね、それから英語とか、まあ、そんな風な看板がありますが、 ということで、2月11日、大阪。 お店は営業時間11時時間から15時と書いてあってさらに間1時間で休憩がありますまた定休日が土曜日日曜日ということで結構訪れるのが難しいところでもあるんですがいろんなところから訪れる人がいるそうですこれタイ語で書いてあるのは雪を見にやってくるタイ人のタイからの観光客がこの犬の焼き芋さを見て可愛いということ で, ですねみんな大勢来るのでタイ語の表記が多分あるんだと思いますが本日はね完売してしまいましたけれどもまず実はちょうどねタイミングよく最後の一個を手に入れること ことができました、えー、後でちょっと食べようと思いますまた会いに来てねとあります可愛ーーい犬もストーブの前で丸く乗っておりますこう寒くてはねローンで庭駆け回るって感じじゃないよな中ではねラジオが流れてますけれど これ犬が聞いてるんですかねえそれからこの上にありますがえこれ監視カメラでして、まあ、私も多分写映ってるんだろうと思いますけど犬に何かおかしなことをしようとするやつが現れたら多分すぐに、えー、犬に対して、えー、保護をするとかまあなんか何やってるんですかやめてくださいとそういうことをするんじゃないかなと思われますこれを目当てに次々車もやってきてですね、えー、私もあんまり長くいない方が良さそうなんですが焼き芋は1個200円ということで非常に安く。 代金は「お代金こちら」と書いてあるこの中に入れることになってるようです。 本当はね、お店の前で、えー、犬を見ながらいただきたいんですけどもあのー、みんな他の後から来る人はね、もう買えませんのでちょっとその人たちの前で芋を食べるとさすがにかわいそうだと思って、ねえー、少し外れたところで隠れて食べておりますが味も当然美味しい、ただ、このような札幌市ですからあのどんどん冷めますんで、ね、喋ってる場合じゃないうん。なんであんなに安いんですかね。 こんな普通の住宅街に次々と観光客観光客っていうのかな札幌市内の人が多いようですけどでも遠方のナンバーをつけた車も時折通って相当の人気ぶりです。 まあ、ね、とても珍しいポーズをしてくれましたけどすいませんありがとうございますこんな愛想まで振りまいてもらってねあの、シンガポールからおいでになったお客さんもねあの、いらっしゃいまして私も大阪からですけど今日はシンガポールからってのはもっとすごいなこれあの、お代金、えー、犬なのでお釣りは出ませんと書いてありますがこれで取られちゃうなしっかり入れとこうこれですねえー、売り上げの一部をこういうふうにこう の殺処分ゼロを目指すために寄付するということでして結構な金額ですよねで多分一部ってそんな分かんないけど半分とかあの8割とかそういうレベルで寄付してるわけじゃないと思うんですけどすごい勢いで寄付してるんだあのというかすごい勢いで売り上げてんだな焼き芋だってねそんなだんだんずーっと連続して焼き芋だってねそんな大量に焼いて大量に売るっていうことでもないだろうしもっと値上げしちゃっていいだろうと思うんですがこんな安い値段でと か, かわいいなこれ流してもいいの やめとこうね、うるさいからね確かにこういう中にずっと入ってるってのは犬にとってはちょっと辛いことかもしれませんね あ, のあったかいこんなストーブもとかもあっていいと思うんですけどだから多分あの、結構犬に優しく営業時間は短めなんでしょうだって1日4時間しか営業しなくてしかも間1時間休憩ですからねそれはそのぐらいの休憩も必要だよねちゃんと犬思いの飼い主いい雇い主に雇われているホワイト企業だということですか まあ、今入れた500円は私はあの寄付金のつもりで入れたんですけどもちろんあの普通に売り上げとして処理されるんでしょうけど一部はえこの活動の推進にえーつながるはずです。だから ちゃんとこういうのを皆さんに共有することが大事なんだろうな不幸の犬猫を、えー、減少させる尻尾の会の三大基本方針とはペットの数が子供の数を大きく上回るえそうなんですか世界有数のペット大国と言われる日本コンパニオンアニマルと呼ばれる家族の一員として一生を終える犬猫がいる一方で犬猫が殺処分されていますそうドリームボックスとかね 何を持ってペットとするかっていうのはあると思うんですけど家畜はペットじゃないですからね愛玩動物じゃないからでも子どもの数よりペットの数が多いとは知らなかったないい勉強になりました ちょっと、ね、これ T シャツも売ってるんでこれも買って帰ろうかなと思ったんですよ2000円それは別に高くないじゃないですか2000円だったらで家で使おうとか思ったんですけどちょっとね、1万円しか持ってなくてあの、犬なのでお釣りは 出, 出せませんということでまあ、それはねあの、お釣りが出たら立派だなと思うんですけどあの、さすがにちょっと5枚買うとか8000円のお釣りをそのままチップで置いてくっていうのはちょっとさすがにハードルが高いのでまあ、やめますがいいデザインの T シャツだじゃあしっかり 今後もマネキー犬頑張ってくださいねうるさいがうるさそうだな静かにさしておいてほしいかもねというわけであんまりこの犬に話しかけていなかったのでしたお店の方にもね、お会いしたんですけども大変親切にしていただきましてもうあの、何から何までね、えー、いいことづくめでございましたまあ、ちょっと足元がね、やっぱりこう不安なものですからあの帰り道とかは大変なんですけどもいや、天気もすっかり晴れまして いいね、北海道で晴れてるときほどね、気分のいいことはないですよ、動物ってのは観光の切り札ですよね、奈良公園の実家とか、ああいうのもそうですけど、今日のこのね、平日の、まあ、札幌市のこういうところに観光客が来るような、あのあれは多分他には特にないと思うんですが、それでね、こんだけもう入れ替わり、立ち代わり、お客さんがやってくる、今後も札幌名 物, 名物として末永く続くと思われます。 ちなみにあの犬の焼きもやさんあの公式 YouTube チャンネルがありますんでえー、私の方からあのリンクを貼らせていただいていると思います。最後にこのアクセスの仕方についてもお知らせしておきます。まあこのすぐ裏側ぐらいのところにあるんですけれども、えー、最寄りのバス停が札幌国際大学という名前のバス停。まあ国際大学が近くにあるんでしょうね。そして福住という駅までちょっとだけバスに乗って。 札幌市特有なんですけど地下鉄でなるべく札幌市内の端っこの方、行けるところまで行ってえそしてもう地下鉄でそれより先に行けなくなったらバスに乗り継ぐという仕組みになっていますで北海道札幌は寒いんで地下鉄の駅とえそれからバスの乗り場の間にこんな立派な待合所が設けられている場合がとても多いです だからバスが来るまでこんな立派な待合所で待ってそして来たら、えー、あとは自分のおうちとかね、目的地がある方向までバスに乗ってブーンと行くということになりますここからは地下鉄に乗るだけそしてしばらく乗ると札幌に到着するだけ大変便利な地下鉄ですじゃあこんな感じ、えー、移動時間はね多分40分ぐらいかかるかなと思いますんでまあちょっと、えー、長めですけれどそんな不便なところではないと思いますよどうもありがとうございました t His first partner, Chitose, is Nan Chitose.